姫でも降りてきそうな夜だと思ったが飛んだジャジャウマ姫が降りてきたウモウメミステクナサなんだこのコムツメやたら強いぞ<笑>おさえつか<笑>大丈夫ですか意識しっかりしてます私のことわかりますマナイトみたいな胸した女でしょ<笑>止めるって何 生きのにおいお前なんか隠してんここにいるぜ脳を入れや来ると思ってたぜあんたの最近の身勝手ぶりは目に余るものがあるししかもカツラの次は坂田銀時お礼の言動は気をつけた方がいい<笑>この後に及んで妖刀なんて言い方でごまかすなんてのはなしだ いわば伝説になろうとしてるわけじゃないか対戦艦用からくり機動兵器戦闘の経緯をデータ化し学習を積むことでその能力を向上させていくあんなもんを作れるのは江戸には一人しかいない中高杉はあれを使って江戸を火の海にするつもりなんだ大砲をぶっ放してドンパチやる時代にこんな刀作るとは侍も剣もまだまだ滅んじゃいねえってことを見せてやろうじゃねえかこの剣 切れるものはない桂さんの敵を高すぎる首を取りに兄者は刀を作ることしか頭になるバカだやがて、より大きな力を求めてからくりまで研究しだした連中がよからぬ輩だということは薄々感づいていたが私は止めなかった兄者が必死に作ったあの刀をどうしていいかわからないとどうしていいかわからんな、俺の方だこっちはこんな怪我するわほら、こんな石者料もいらねえからよ ささっとかわいくねえ女。女 なにバクらの仲間お 前, らお前らの目的は読めたそんなにバンバン撃ってこの娘に当たっても知らないもうお前らそんな無責任だお待たせ神楽ちゃん心八お苦しみのところ失礼するぜお前のお客さんおかげで幕府とやり合う前に面倒な連中とやり合わなきゃならねえよおまけに銀時ともやり合ったとか わわざわざ村田まで使って<笑>あんたはどうなんださっさと片付けてこいどのみち連中とはいずれこうなっていただろうしな二度と俺たちを同志なんて呼び方するんじゃねえ今のは本気で切るつもりだったね何もすかおい答えな<笑><笑>さい<笑>あれは二度 一切り二ぞ。たった一人で何をするつもりだ。<笑><笑>ここはガキが来ていいところじゃねえよ。ガキじゃない。カツラと。 なんかもうおっぱちまってやがらあんなもので止めるのは無理だ規模がでかすぎてしっくりこねえよ刀はいいけどなりこれこのおつばの装飾うん自分ではうせうすうんこと思っている証拠じゃねえかいったい奴らどんな恐ろしい兵器を所有しているかこないだも俺競馬で本命買おうとしたんだけどエリザベス感だねしんすしっかりしん様！こんなところで使者と対面できると<笑> <笑>まだそう思ってくれていたとはありがた迷惑な話だお互いバカらしいお前もそいつのおかげでベニザクラから守られたってわけかよろくに確認もせずに紙だけ借り取って去っていった大した人きりだヤバ<笑>ら野蛮な輩に揺り起こされたのでは江戸も寝覚めが悪かろうて眠んのてめえだ負け<笑>の大我にしろ ちょ待て今そういうことを言ってる場合じゃないだろ今回の件は敵が俺個人を標的に動いていると思ったゆえ何も知らせなんだ故にこうして変装してでますいませんカズマさんいかなることがあろうと勝手に兵を動かすのと言われておきながら<笑>そんな顔で謝るお前たちを叱れるわけもないかつての仲間である高杉を救おうと 騒ぎを広めずに一人説得に行くつもりだったんでしょうさすがそこをどけ綿密に立てた計画、これを台無しにされるのが一番腹が立つこ、うんちくしょう腹壊してんのはあんただろ、うん、おいおい、どうした血が出てるよ 紅桜相手にやろうってつもりらしいよ貴様は知っていたはずだ紅桜を使えばどのようなことになるかその通りだあの男はなまさしく刀になることを望んでいた再び闇に戻るくらいならば火に飛び刀は切る刀将は撃つ侍は単純な連中だろだが嫌いじゃねえう ほいいうかぶ、うん、っ<笑>私をやろうなんて このもじゃ剣以外の余計なものは捨ててきたつもりだったお前だけは捨てられなんだか余計なもんなんかじゃねえよ全てを捧げて剣を作るためだけに生きるそれが職人だ<笑>いろんなもん背負って頭抱えて生きる度胸もねえやつが見とけ てめえの言う余計なもんがどれだけの力を持ってるか正面からやりあってペリザクラに金ちゃんどうやら私はまだ打ち方が足りなかったらしい聞こえないよだが仲間だと思っている昔も今もだ確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれない天でバラバラの方角を 見て生きていたじゃん俺たちに生きる世界を与えてくれたのは紛れもねえ昭陽先生だあの人を奪ったこの世界をぶっ潰すしかあるねえただいたずらに破壊を楽しむ獣にしか見えんこの国が気に食わぬなら壊せばいい昭陽先生もきっとそれを望んでる勝つらだおらあ連中と手を結んで後ろ盾を得られねえ確信してたのおらあただ壊すだけだ った世界を我らはカツラとクラスの侍の首がもらえると聞いてる聞いてるけど こ, これね今江戸で一流しの寺こっちじゃなくてこっちの話そこでジャマトはジロズや銀ちゃんのお通りで<笑>タイロを俺たちが守るバレエ坂田銀徳とカツラポタ銀徳なあお前は変わってくれるなよ